えっとね、今日は、えっ、ー、と、鹿本さん、えーと、ハイブリッド鹿本さんとのね、コラボということで、鹿本さん、えー、ちょっと声がけいただきまして、実は初めて、あのーまあ、こうやって会話させていただいてます。でも実は、鹿本さん今、もうそろそろ1万人ぐらいいくチャンネルなんですけど、実は収益化する前から、僕、鹿本さんのチャンネルを見させてもらっていて、 で以前は僕、の IDCD の話題をしたときに、全く嘘でたらめなあのレビューをしたことがあって<笑>、そのときに、坂本さんはあのハイブリッドに関してまああの専門的なねやっぱ知識を持たれている方ということで、よりね具体的にそうじゃないんですよ、こうなんですよ、メカニズムとしてはこ う, こうなってるんですということをまあ教えていただいた方ということで。 まあ、それ以来ね、あのー、鹿、ま、本、あ、さん、ハイブリッドのフリードにずっと乗られてて、で、一番最初は、えー、フリードとシエンタでしたよね、確かね。話題してましたよね。あそうですね。そうですよね。で、まあ、そこから始まってて、まあ、ずっと基本的には IDCD の、えー、話題、それから IMMD、ツーモーターのハイブリッドの話題。あと最近はあれですかね、あのお父さんが PHV、 あのプリウスの PHV 乗られてるんですよね、ごそうそうそう時間の父親にちょっと買わせ言い方悪いと、買わせたっていうか、お金を少し買ってもらったという。なるほど、なるほど、なるほど、まあ。ということで、まあ、営業で使うでそういうねあの、ハイブリッドのまあ専門チャンネルということで、うんまあ、鹿本さんと仲良くさせていただいてるんですけれども。 まあ、今回初めてちょっとコラボをやってみようということでね、あのちょっとライブの方はね、ちょっと今ハードル高くて、今ちょっとなかなか、これからちょっとそれもね、やれたらなと思ってるんですけれども、まずは今回は普通のちょっと動画ということでやらさせていただいていますで。今日やる、今日のね、話題はね、えっ、ー、とね、SV についてちょっと本音を語ってみようということで、お伝えをしていきたいなと思います。<笑> まあ、最近もうね、保守的な話題をしててもしょうがねえなっていうところがまあ正直あって、僕も昔からその保守的な話題って、実はあんまり興味ない、興味ないっていうか、あんま好きじゃないんですよ<笑>。で、あのー、鹿、まあ、本さんもね、割とその辺まあ共通点というか、鹿、まあ、本さんの場合まだ若い、若いし、ね、まだ、あのー、社会人なんてそんな経ってないですよね、多分ね。 だから、なります、ね、あそうですか、じゃあ、もうある程度、じゃあ、もう全然、全然あれだね、あのー、社会人、もう真っ盛にな、真っ赤にというか、中堅的な感じかもしれないね。まあまあ、あじゃあ、ある程度、もう世の中のことは、もうある程度は、もう熟知してるっていうことだと思うんですけど、まあ、あまりね、保守的な話をね、しててもしょうがないと思うんですよね。で、最近、もう統一教会の、統一教会と自民党の話題っていうのも、ね、あの今、明るみになってて。 今までずっと保守的な自民党だって言われてたのは、統一教会が明るみになってきたことによって、ね、今までこう抑えつけていたこと、なんかバレたらまずいなっていうことが、どんどんこう今、拡散していってるような状況だし、ね、やっぱこういったあのメディア、マスメディア、こういったメディアが、ね、ど, ん ど, んどんどん今、あのー、今までも浸透してましたけれども、より一層テレビ局は、テレビ局では放送しきれないようなことを、今回、 こういった YouTube とかマスメディアで、まあ、聞ける、見れるっていうことがね、やっぱこれからの、やっぱり重要な、役席を担う YouTube と、まあいうこともありいますので、まあ、みんながあまり暴露しない SUV について<笑>、ちょっとね、語ってみれたらなって思います。はい。で、まずそうですね、あの、まあ、鹿本さん、その、まあ、今回、あの、k クスか、E-Power、あの、レビューされたということで、 はい、で今回、そのキックスの E パワー、あのーまあ、レビューしてみて何か、何、はい、か得られたことって、かありました<笑>まあ、キックス、しょまあ、正直、この暴露になっちゃうんですけど、はいまあ、正直、私、SUV は興味ないなっていうのははっきりのって、また再認識しました。なるほど、なるほど、なるほど。私も、ね、SUV、実は、ね、あんまり好きじゃないんですよね。うん、正直あの、あんまりこう意味がないというか、 なんか車にとってのく、なんていうのかな、車に、その SUV っていう車に、パッケージングそのものの意味をあまりなさないと思ってるんですよ、正直。うん、だから合理的じゃないそ う, そうそうそうそうそうそうそう。物がたくさん積めるわけでもないし、うん、空気抵抗がい い,、うん、いいわけじ ゃ, ないじゃないですか。であの、アクロに行くわけでもないじゃないですか。うん、でね、僕、去年、今頃ですかね、あのベゼルあの、動画上げたじゃないですか。 はい、何本曲げたでしょ、はいはい、で、あのー、その時に炎上し仕掛けたやつがあって、はい、カープチで走らせんじゃねえよって、あ, やややややありましたよね。<笑><笑><笑>お前ディーラーの車、ディーラーの車買われて、お前、勝手にカープチ走ってんじゃねえよって、はい。いや、あれこそね、僕思うんですけど、じゃあ別にベゼルである理由ないじゃんって思うんですよ。うん、普通にそうそうそう、SUV のああいう車があって、 普通にね、保守的に市 場, 市場コースをそのままね営業、営業の人たちと10分、15分走って、何が分かるんですかっていう話だと思うんですよ、まず。そうそう<笑>まあ車高が高い分、そういうところはまあ行ける車って、まあ気候上はそう考えますよね。そそうですよね。うん、だから余計、のの SUV のその良さ、何をもって、 どういうい何をこう決定だとして、じゃあ、ベゼル買うのっていうところって分かんないと思うんですよ、そういう普通に一般の走ってたって。だから僕、思ったのは、ああいったカ ー, カープチとか、ああいったところをこう走ったことによって、走破性っていうのがある程度表現できるで、それで初めて SUV の価値っていうものが表現できるんじゃないかなって思って出したんです、単純に。うん 僕そういう認識なんですよ。うん、だから合 理, 合理性のある SUV っていうと、あのーうん、もう今、1社くらいしか、1社かな、2社か。ランクルか、うん、あとはパゼロの PHV。まあ、そうです、ねうんうん。それなら分かる、うん。買う意味がね。うん、うん、あのー、普通に、あのー、なんていうんですか、あのーえーと、北海道とかね。 えー、あのーな、なんていうんですかね、あのー、ちょっと出てこなくなっちゃった、あのーまあ、東北の方とか、寒冷地ですね、ののねうん、そ, うそういったところでやっぱり生活していて、あの使いたいという方にとっては、やっぱりランクルとか、あのパジェの PHEV とか、その辺をこう選ぶその合理性っていうのがあると思うんだよ。 別にないよね。だからあれ、ほとんど選んでる人って FF じゃないですかって、ええ。ただ、今回のス テ, ちょっとステパークの話にもちょっとまたあの飛んじゃうんだけどもあの、北海道の方に住まれてる人なんかは、やっぱりガソリンを買う人が多いんですよね。ええうん、それなんでかって言ったら、ハイブリッドの四駆がないから、ええ。ガソリンにしかないんですよ、四駆がね。 だから、ステッパーゴムで、ステッパーゴム欲しい人は、ガソリン車を買います。だある程度、だから合理性があるわけじゃないですか。うん、目的を持ってるわけですよね。やっぱり、走破性をある程度こう求めなきゃいけないっていう、そういった、あのそう、あの環境事情っていうのがあると思うんですけど。うん、でもなんか、その SUV っていうのは、実はあの全体的にはこう売れてるんだけれども、 実際、買ってる人たちっていうのはね、ね特に、なんだろ う, こう、環境事情とかそういったものっていうのは特に左右されてなくて、ただ、周りが騒いでるから買ってるっていう、なんかミーハーな車的な印象しか僕、ないんですよ、正直言ってだ。だからそこで私はそのマーケティング的に言うと、うんあのまあ やっぱちょっと女性受けするのかなというか、<笑>女性って共感を大事にするじゃないですか。うんうん、そういったところで、周りでみんな乗ってるってなったら、うん、じゃあ自分も乗ってみようっていうふうに、た、う、に、ん、多分女の人のほうが割となりやすくて、あまあ、我々オタクな男っていうのは、周りでやってないことをやりたいというか、うんまあうん、要は逆をやりたいじゃないですか、うんうん、誰もやってないことをやりたいというか。うん、そうですそ う, ですそういい心理が働いて、 何 SUV なんてって思っちゃってる部分は多分あると思うんですけどでも逆にその SUV が売れてますとか SUV の CM とかがバンバンあるのっていえば、はいまあ、要はは広告宣伝効果は高いと思うんでするにうう心がゆらゆらしてる人にこそ SUV、まあ、そういう人がターゲットになってるから、うんまあ、そういう人っていうのを広告とかによって意見が変わりやすい他人の意見をまあよく言うとあの協調性が高いというか。うん 悪く言うと、まあ騙されやすいって言い方は悪いかもしれないですけど、うんうんうんまあ、他の人に依存しやすいというか、うんうん、そういう 自, 自分の軸を持っていないって言い方も悪く言うといいかですけど、そ う, ねうん、なんかそういう人に対しての車って考えたら、うんまあ、そういう CM とか世間で SFA が売れてるみたいなことをあるところで言われてるのは、うんまあ、戦略、ある意味そのマーケティング戦略の一つとして考えたら、そうだねまあ、正しいのかなとは思うんですけど。正直自分はあんまり 興味ないないってい感じでうそうだよね、そう僕もそうなんですよ。まあ、チャンネル見ていただいてる方はね、あのー、動画見ていただいてる方は、うっす気づくと思うんだけど、僕も全然 SUV 興味ないです。あのでもね、CRV はね、いい車ですよ、CRV は、うんはい。うん。あのー、まあ、ホンダのね、話をすると、もともと CRV ってやっぱ元祖なわけです、その SUV ということにとっては。 CRV はタンウンユースで使われてて、またベゼルとは違う車なんですよ、あれは。CRV というのは歴史があるんですね、実はね。もともとやっぱり北米生まれなんですね。北米で大ヒットした車なんですよね。もともと北米の文化として、やっぱりこう SUV に乗るという文化があってで、家族があって、お母さんがその SUV に乗るという文化があったんですよね。で日本はどちらかというと、まあ、僕、昭和生まれなんで、 あのお母さんって、僕のお母さんなんかは、昔で言ったらサニーとか、カローラとか、そういう車に乗る文化があったわけですよ。今違いますよね。今もう K だからね、1 N ボックスとかね、ピットとかさ、感じだけど、昔はカローラだったんですよ。サニーとか。知ってますサニー。4枚ドア知ってます よ,、ね、<笑><笑>すよね。まだ10年ぐらいしか買わないからね、15年ぐらい違うか。<笑> <笑><笑>そうそうそうそういう感じだったんだから北米は90年代でもうそういう時代だったわけですカローラに乗ってるっていう感覚で CRV に乗った乗ってたっていうことでそれが今日本にうそうそう日本に流れできちゃってるっていうことなのでやっぱりどうしてももともとのそのなんていう流行っていうのはね やっぱり日本人ってやっぱりこう左右されちゃうんですよ、どうしてもね。やっぱ保守的なところってどうしてもこうあるのかなって気がするんだけどさ、やっぱりアメリカの言うことを聞かなきゃいけねえっていうところが多分あるような気もするし、むしろそれがまあ商売的にも成り立ってるっていうこともあるんだと思うんですけど、うん、やっぱりこうアメリカの流れがこう日本の流れにこう入っていくっていうことが、やっぱり一つ、うん、ポイントとしてあの高いのかなって気がしますよね、うん。SUV がその流行するっていうその理由の一つにね。うん でも自分なりにやっぱりそれだとあのジャーナリズムとして成り立たないわけですよ。じゃあ SV のいいところを探そうということで自分なりにもある程度ちょっと確立してるところが実はあって。そう、ミ, ミドルサイズのベゼルとかあの今度出る ZRV か、HRV かなんかは全然興味ないです。ただ CRV とかラブホ4はいい車ですよ。ちょっと話がね。 脱線しちゃうんだけど。<笑>悪い話をしなきゃいけないんだけど。<笑>もうなんかそのデザインに振ってるというかもう本当<笑>。<笑>なんていうか、こ利便性はまあ追求してないのはっきり分かるじゃないですか、うん、なんか振ってるそのデザイン要素に。まあ伝統とかっていう話もあると思うんですけど、うん、うん、かあれは気持ちいいなっていうふうに思います。そう、あのだから、C. R. V. は機能日なんですよ、うん、要するに、家庭車として使っても、いろんなセチュエーションがあるわけですよ、北米だからね。当然雪降るとこもあるし、暖、うんうん、かいところもあるわけじゃないですか。 で、砂漠みたいなところもあるわけですよね。そういったところで、オールマイティーで使えるっていうのが、やっぱり CRV の特徴なんですよ。まず。うん、まずね。で、あと、壊れない。これ重要なんですよ。うんまあ、あれ そ, れはそう。訴訟の国だからさ、壊れたらさ、訴えられちゃうわけじゃないですか、うん。うん。ね、トヨタなんかもよく訴えられてたっていうの自体もあったわけですよね。う, ねうん。だけど、ホンダの時は壊れねえっていう、ねそ、そこなんですよ、まず。で、うん 背が高いから、より一層壊れないんですよ。要するにいろんな段差とか継ぎ目とか、その道路が悪いところで乗っても壊れない。だから乗り潰 し, 乗り潰しまくっても壊れないっていうところがすごく大きなところなんですよ、うん。で、お母さんが乗っても、お母さんに乗らしたとしても壊れねえと。ぶつけて帰ってこねえと。いうところなんですよね。まあ、そういった使いやすさみたいなところですよね。 それが多分ね、SUV のね、期限的なところ、期限みたいなもんだと思います、北米、北米の中でのねいや。カムリとかでもいいんだけども、カムリだとちょっと背が低いし、でかいから、うん、なんか潰して帰ってくる可能性あるんじゃないかっていう<笑>、そういうのがあるかもしれないし、<笑>そうそうそう。だから今、CRV とかで、ラブ4も今、トヨタで、今、あれだよね、一番、世界で一番売れてる車がラブ4なんだよね。あ、そうなんで す, そうなんですよ。 ないくらな何百万台っつったかな、ものすごい数ですよ。1年間でいくらとか四百400万台とかっつったかな、忘れちゃった、ちょっとあのはっきりとした数字じゃないんで、うのみにしていただかない方がいいと思うんですけど、はい、でもね、全世界で一番売れてる車が確かラブ4だったと思いますよ。うん、今、CRV 抜いちゃったんだよね。えー、そ, うだ そ, それだけ CRV とラブ4っていうのは、ものすごくやっぱりこう確立されてる。 っていうことなんですもう昔からの流れ、もう90年代ぐらいからの流れなんですよ、それはそれが今、日本にも浸透してきてるっいうことなんですけど、ただそれだけだとつまんないじゃないですか。まあ、僕ら一応、趣味性を探している部分もあるしね、島川さんも、ね、あのハイブリッドとしていろいろ趣味性を追求している部分もあると思うし、ね、単純にこうメカニズムの話だけしたってつまんないから、メカニズムの話でとりあえず全体的な像を知っといて、その上で自分が乗ってみて、 どこが楽しいのかということを論理的に話す多分番組のような気がするんですよ。だから楽しいんだ。例えば IDCD もそうじゃないですか。単純 に, 単純に DCT がついてて7速 DCT だから楽しいってつまんないですもんねじゃあな。じゃあ7速 DCT のどういうところが楽しいのかみたいな、ある程度こうメカニズム的な中身に入り込まないと、楽しさを説明できないじゃないですか。 ってあると思うんですよやっぱり、うん、だからそういったことで僕もそのラブホーダーとか CRV の良さみたいなところをある程度全面的に今までも動画で出してきたんですけどよく言われるのが、まあ、スピード違反はねスピード違反はすいませんあのこれはもうね結構その自動車の、えー、系の動画出してる人からすると結構ねネックなポイントなんです実はこれって、うん。法的な話でこれは決まってんだから絶対に法定速度で走んなきゃいけねえだろって。 そそれはそうだと思いますでも、実際問題、みんなそうなのかと。保守的に言えばそうですよ。保守的に言ったら40キロドールは40キロ出しなきゃいけないし、60キロドールは60キロドールで出しなきゃいけないんですよ。うんうん、それは分かってます。うん、だけど、だけど現実どうかっているです、うん、あとなんかメーターで表示する速度って実際の速度より5キ ロ, <笑> 5キロぐらい違うからね。ね 5% ぐらいみたいな。 そうそ う, う, んうんだからそのその辺の曖昧さにちょっとあやかってる部分はありますけどそれもあるしそれもあるしさ僕メーターメータータとねあのメーターってあの貼り付けてるんですよ別にね別の動画で貼り付けたりするじゃないですかはいはいあれほんの本当かどうか分かんないんじゃないですかだってうん別に他の他の他のシーン <笑> そ, うそうそうそう。どこにそういう証拠があるんだっていう話 で,、まあそうなですよね。そうそうそうそう。いや、それはもちろんね、そうかもしんないんですよあの。そうなんだけど、だから、だからジャーナリストだって、ね、メーターの動画取り上げませんよね。うん、で、ゴ海保坂だって、メータ ー,、あのー、モザイクかけてますよね。<笑>てますね<笑><笑>うん、で、あとはあの 被, 写体と被写体を取り入れてますよね。前じゃないですよね。 本人を取り入れあのドライドライブしてる人間を写してますよね、そうで、ん、す、そうです、ね、そうですね。あれは何かっていうと、要するにスピードメーター写せないからね。うん、でもね、清水蒼一なんかさ、めちゃくちゃ横なことやってんだよ、うん。動画で出してないけどね、はい。清水さんはフェラーリとか、あねああいう系の車の DVD いっぱい出してるんですよ。<笑> DVD 買ってみたことある人わかると思うんだけど、すっげえ違法なこと言ってるんですよ。<笑>ジャーナリストでもそんなやつをいっぱいいるんですよ。だから、そういう議論じゃないんですよ。ね、そういうさ、あのまあ、その道徳的な話とか倫理観の話につながっていくと思うんですけど、ね、でもある程度、社会的にその許される、許されないっていう、そういう一般の倫理観と動画の世界もそうですけど、ある程度、乖離がないレベルで僕はやってます。 だから別に、まあ、今まで5年間の中で、5年ぐらい経ちますけど、であえてそのスピードメーターをある程度出してたりとかね、パワーフローメーターを出してたりとかっていうのも、ある程度その現場、現物、現実、ホンダの3、ね、元要素っていうのがそれなんですけど、ある程度動画にもリアリティがあった方がいいと思うんです、僕は。ださっきのだからメカニズムの話と同じなんですよ。結局、車の評価というのは、人間が、 人間の乗り方でで決まってくるんですよ人間を通してっていうところでそ う, そうそうそうそ う, ですそう単体では評価できないんですよ、うん、メーカーのテストってみんなそうですよメーカーのテストって人間の乗り方でテストしますから、うんうんうんうん、ただ飾って飾っといたってね誰が乗るか分かりませんって言って飾っておいたってその車そのものの設計の方針なんか立たないんだからさ 誰かが乗る想定で、こういう人が乗るだろうという想定のもとで、車のパワーポットラインだって、じゃあこういうものを乗せましょうとかさ、じゃあボディの構成はこういうふうにしましょうとか、走行性能はこういうふうにしていきましょう、持っていきましょうみたいなさ、車のコンセプトはこういう方法でいきましょうっていうのが決まるわけなんだけどさ、人間の使い方、リアルな使い方っていうものがはっきりとね決まらなければ、車のね性格そのものだって決まらないんですよ。 じ ゃ, じゃあさ、じゃあさ、じゃあさ、より一層その車のさ、良さをさ、ね、まあ、プロモーションでもいいですよ、何でもいいんだけど、レビューでもいいんだけどさ、よりさ、リアルなレビューをすると思ったらさ、保守的じゃダメなんだよ。いや、もちろんね、違い法いじゃだめですよ。だからそこはだから倫理観を持ってやりやる話だと思うんですよ、僕は。 基本的なやっぱ他人に迷惑をかけることは絶対やめたいというところ、そこが迷惑かけなかったら、うん、私、よくこの話で、うん、あ, のあれも 車, あ車がバンバン通ってて、うん、で歩行者が出ていないときに、はいまあ、歩行者を押して渡る信号あるじゃないですか、はいはいはい、押して渡るかって話で、車が通ってなかったら、押さないで渡るんです。 うん、だってその方が迷惑にならないじゃないですか、ねそうですよね。でもルール違反ではあるけど、うん、どっちがいいっていう話で、そ, うだよ、ねまあ、それは人によってまあ別にちゃんと押して、うん、あの青になるまで待つ方がいいっていう人もいると思うんですけど、うん、そっちの方がむしろ車にとっては迷惑じゃないですか、わざわざ止められるからそうだよね。誰もいないんで、左右確認して、もう OK だって 100% 事故はない、まあ、100% はいないです、99% すないって分かったら、ま、たるその信号を止めないで。 まあ、悪い影響を及ぼさないかというところで、そうだね。渋滞に、まああの極極、極端な話でいったら渋滞につながるしね。ううん、うんそそです制限速度40キロの道路をね、40キロで走ったら渋滞につながるんですよ。うん、だある程度、巡航して走るっていうか、周 り, 周りの車と協調しながら走っていかなきゃいけないっていうこと。うん、ただ、ね、蛇行運転とかだめだよ、それは。 あと最近なんだっけあの、えっと、黄色い CHR の、なんだっけあの、煽り運転してた人が死んじゃったっていうのが、今日の朝のニュースで出ってたけどさ。あ、なんかツイッターでちょっと見ましたけど。<笑><笑>ああいうのとかダメだと思うよ。あれもう超越しきっちゃってるからさ。うん。あれもうちょっと常識的、常識的なその範疇からもうかなり超えてるところにあるじゃないですか。 それ基本はだからやっぱ周りに迷惑をかけてるか、周りにまあ精神的な意味で、そうそうそう、そう、そう、そう、けなければいいんじゃないかなってい う, のう言い悪いの評価でって言ったら、周りに迷惑かけてるかかけてないかっていうことだよね。それが一番分かりやすいよね、評価基準としてはね、うん。うん、そうだただね、残念ながらそうは言うものの、どうしてもこう、こういったさ、プラットフォームを使って、やっぱりこう、チャンネルあの運営してるっていうのもさ、 ある日一つのさ既得権益になっちゃうんだよね、でも。うんまあうん、あのまあ、チャンネル の, そのさ規模としては少ない、小ちさちいですけど、小さいけども、まあ、僕らはさどちらかというと、ちょっとこう、専門的なというか、ちょっとこう、マニア系なんだよね、どちらかというとね、ちょっと保守的なところから、ちょっとそれるところにやっぱりあって、もともとの発端はさ、同じようなことを言ってもしょうがねえんだよ。例えばささよくあるのがさ あの本当に車のこと好きなのかっていうのがさ、やつが言ってさ、単純にさ、動画、車見に行って、内外装をチェックしました、ああ、車かっこいいですよねって、そんな動画ささ、作ったって面白くもなんともないじゃん。そうですね。誰でもできるじゃん。で、僕、僕、基本的にそんな動画作るつもりあんまなくて。だから誰でも誰でも誰でもも 知ってるような動画を上げる必要なんて全然なくてさ、かぶっちゃうじゃない、結局そんなのってさ、内外装チェック、ね、インプレッション、まあ市場インプレッションでもいいんだけどさ、まあ、市場インプレッションはある程度車、こうやっぱり人間の人間が使ってるところをこう動画で撮ってやっぱりインプレッションしていくっていうことはやっぱり重要なことだからさ、まあそれはもちろんやっ て, いくようになっていくんだけども、単純にね、普通、自分がその車を買ってさ、乗るときにさ、 試乗してる状態とさ同じように乗るかっていう話で、えー、乗らないでしょ。そうなんですよね。営業マンが隣にいてさ、営業マンが隣にいるときと同じような感覚でさ、毎日乗ってるかって話ないじん、えー、乗らないでしょ。<笑>乗らないよね、もう考えたってね。<笑>だから僕はもうその自分のい つ, いつもいつも通りの乗り方で乗って、ね やっぱりこうインプレッションするっていうのが基本だと思ってますので、まあ、そういうところから始まるそういうところからも始まるしあとはだからだよねエンジンもその今回その、まあ、例えばシビックの EHV のエンジンでもそうだけど、はい、あの誰一人ねその LFC というそのエンジンパワーユニット うん、っていうもので今回の PCU とか IPU とか H4 ユニットその辺のさ評論というかさ ど, どうかって上げてねえんだよね、うん、これねあまりにもね本読み読んでねえなっていう人たちが多いよな、うん、だってさ本読めばさ得られる情報なんだよ、うん、知ってます別に広報の資料でもなんでもないんですよこれって実はな、うん、あのモーターファンっていうさ モーターファン・イラストレイティッドっていう本があるんですよ。はい、あ、知らないかな。あのね、ちょっとね私はあ、知らないよね。あ、結構ね、専門、ちょっとね、専門チックな感じではあるんですけどね、実はね。はいうん、<笑>あの自動車メーカーとかだと、結構あの、あれ、総括のね、ちょ総括っていう、あのまあ、要するにあの、一人一人 の, その社員をその管理する部署もあるんですけど、はい、そこにあの、事務所の前あたりにこう本が置いたんですよ。 新刊が出たら、ちゃんとこう置くようにしてて、情報収集ができるようになってるんですけど、そこにやっぱり並んでるんですよ、本が。で、事業者メーカーだと、やっぱりどうしてもそういった情報って、やっぱり仕入れるのは必要なんですよね。他メーカーってどういうことやってんのっていうさ、そうそうそう、常にこうさ、ベンチマークっていうものをさ、どういうものに置かなきゃいけないかっていうのって、やっぱりあの も, のものを作るさ、あのエンジニアからするとさ、すごく重要なことなんですよ、これって。 うん、周りってどういうことやってんのみたいな。じゃあうちはどういうことやっていくのみたいなね。まあ、実際そうじゃないんですけどね。実際それも決まっちゃって る, 決まっちゃってるからなかなかそうはいかないけど、うん。でもやっぱり周りのね、その情報っていうのを、ね、知るっていうのはすごく重要なことで。見ると書いてあるんですよ。まあ、なかなかね、その仕事してたりするとそこまで中身までねあの、見るのって難しいと思います。僕も仕事してるときは正直そこまで見れなかった。 ね、見るだけの余裕がなかったです<笑>隅々までこうさあの学生だったらね学生でさまださ勉強する身なんだったらあの読めてたかもしれないですけど、うん、だからさそういうのも ね, ねこれだけさ YouTube もさものすごいさあの星の数ほどチャンネルがあるんだけどでもね車のさその、まあ、ジャーナリストそうなんだけど特に。 ジャーナリストことさ、はい、そういうこと知っとかなきゃいけないと思うんだけどさそういったさ、はい、車のさ細かな LFC の, そのさ新エンジンでいうさパワーユニットパートレーンホンダのこれからの中華鋼にいのパートレー ン,、ねーレーンまあ、そういうものに対してもさやっぱりさ、技術的な話とかもさしていかなきゃならないて、ね、ないですね全然ねそそうそ う, そうだからこれからね多分ね僕らがね残 っ, ていくと思残っていこうと思ったらやっぱそういった技術的な話もね踏まえていえば車の評価していく必要性があると思ってます、はい うん、そういう意味では、鹿本さんとも、多分僕とのつながりっていうのが、多分あるんだと思う。でもですねあの、最初の頃は特に、まあ、私、ちょっと最近はだいぶそれちゃったんですけど、ここが。まあでも、基本はやっぱ、その真実というか、技術系なことって、誰からも同じように評価されるじゃないですか、感性的なところと違って。特にパワートリインの今、エンジンの性能とか、まあ、もう、ワインとかに関しては、まあ、やっぱり相対比較で、日産のこれに関して比べると、 こっちのがこういう特性があるとかっていうのはまあ100人中90人ぐらいが納得するようなところでやっぱ乗り心地うんぬんとかなるともうそれ人によって違うでしょうみたいなところでうですね、うん、そこがまあ論理的に物事をこう話が進むっていうところではやっぱそういう技術面、うん、スペックっていうところをありきに語っていくっていうのはまあ基本的なスタンスとして私 は, 私は同じように多分あるそうだな、ね、って思って要するにさ 多分ね、その技術的な面まで含めて、えーまあ、動画の中で話をして、こうですっていうのは、まあ、ある意味ねあの、感染者で言うとから評、評価屋みたいなものなんだよ。評価屋さんみたいなイメージ。ある程度のことやっぱ知っとかないと評価もできないじゃないですか、うんね。中身のことまでやっぱり知っとかないとさ、評価ってやっぱりできないと思うんですよね。うん、さ乗り心地なんか特にそうだけどさ、感性、ね、あの人間のさ、あの体感的な その感性の評価、うんまあ、最終的にはそうなりますけど、やっぱ り, やっぱり今でもやっぱり、ね、あのトヨタでも日産でもホンダでもそうだけど、最終的な乗り心地って、やっぱりこう感性の評価になっちゃうんだよね、僕ね、うん。カーメーカーでもやっぱりそうだからさ、最終的にはさ。うん、でもやっぱり今まで、じゃあこういった乗り味にしてきたっていうのは、どういった技術を取り入れて、ここまでなってきたのかっていうさ、やっぱそういったさ、なんていうのかな、今まで の, その変遷も含めて。 うん、技術論みたいなものをやっぱりある程度こうあの、細かいことまで取得必要ないと思うんですよ。その、な技法に書いてあるようなこととかさ、うん、テクノロジーのなんか細かなね、あの、かやばの技法を見 て, み見てくださいって言っても多分みんな見たくないと思うんで、<笑>あまり見えないと思うんですけど、うん、まあだから、うん、まあ、それはちょっと難しいかなとは思うんですけどね、最終的に乗ってみないとわからないとは思うんだけども、うん。まあ だから結局は、だからそういった評価屋さん、評価屋さん的な視点、うん、ジャーナリストはどちらかというと、なんかこう、評価屋っていうところまではまだ行ってねえかなって気がします、正直、えー。だって、ジャーナリストってさ結局さ、広報のさ、その発表会に呼ばれてさ、えー、広報の資料さ、最初さ、パワーポイント さ, あのさあの、見れるんですよ。えー、で、そのパワーポイントを見て、である程度こういう車だなっていうことを自分の中で、頭の中で叩き込んで、それで市場のインプレッションするからさ。 ええ、あれもできんじゃん、ええ、そうでしょだって例えばホンダのさ発表会行くじゃん。でシビックって今回こういったコンセプトでこういった技術が用いられてこういうふうに開発されたんですってある程度さ広報担当のさ、ええ、話さ聞けばさある程度インプレできちゃうよね。えええー、そうです、ね、そうか<笑> 言, 言ってることしか多分言えないと思うんだけどさ、ええ、それじゃ多分さ自分としての強みって多分出てこないんだよ。 キャラクターが出てこないと思うんだよね。ええうん、だから、これからながら、こういった自動車関係、まあ、自動車はね、まだまだね、広告単価も高いし。ね、あの youtube のチャンネルの運営がね、難しいかって言ったら、そんなことないと思うんですよね。まあそ、ね、うん、そうですよね。自動車もそうですよね。エンタメが多分難しいね。エンタメはね<笑>。新規参入が多すぎるんじゃないですか、ね。そうそうそう。単価も安いしね。ええ、うん。 うん、マニア系のチャンネルって、実はそんなに影響を受けてないかなってその、まあ、芸能人とか最近すごい参戦してますけど、YouTube。まあ、私はね、正直、そこまでそれが脅威にはなってないとか、うんうん、まあ別に本気でやってるっていうのもあるんですけど。うん、なってない、なってない、な,、うん、なってないと思いますよ。うん、僕も、あのー、あれだな、一応、毎月 の, あの単価はね、やっぱ広告単価はちょっと下がるんですけど、視聴回数はね、伸びてますけどね。 1 ヶ, 月に視聴1ヶ月の視聴回数がだって五50万回ぐらいなんで、僕、コンスタントに。大体、うん。だからまあ、一時期に比べたら、一時期もっと少なかったですからね。うん。まあ、墨田はね、割と伸びてるなっていうか、特に何かそういう周り の, そのチャンネルが増えたからっ て, 言って、あのー、落ちてるかって、そんなことないんですよねで。やっぱりおっしゃってた通りで、わりとあの検索で来るパターンも多い。 で特にこういった、えーあのーそうまま、マニアっていう、まあ、マニアっていうレベルのことを僕もあんまり言ってないつもりなんですけど、ちょっとこう深掘りした内容のチャンネルになってくると、割とこと検索で来る人が多いんですよね。えー、うんなんか IDCD の, IDCD のこととかハイブリッドのこと知りてえなっつったら、だってい鹿本さんのとこ行くしさ。で、<笑>こ ん, のこ ん, のこんのなのこと知りてえなっつったら、だいたいなんか僕のチャンネルにこう行き着いたりするパターンが。えー 多かったりすると思うんですけど、まあ、そういっただからこう、まあ、ニッチな世界で、うん、ちょっとこう深掘りしたようなさ、まあ、そういったものって割とこと検索で、ね、あの捕まりやすかったりしますので、うん、本当は、ねうすね、おすすめでね検索されるのが一番いい、おすすめで来られるのが一番いいんですよ。検索しなくても目に届くような方がいいその方があの伸びるんですよ、本来は、うん。だけど、悪いことだけじゃなくて、 検索って ね, ね、うん、かそういったなんか目的を持ってこうさ見てくれる人っていうのがいるんでなそういった人に対しそういった人に対してはあのそういった人からあの助けてもらってるっていうのがわれわれのチャンネルかなって気がするそれは本当に そ, れはまあそういった人が結構実は私より詳しかったりするんで私の場合 は, はそうだよね。そうですよねいや いっぱいいネタをくれたりとかするし、うん、そこちげえよってい う, う、ま、結構そういう具体的にそういうの言ってくれるのってすごいありがたかったりしてそうですよね、うん、いや本当だよねだって僕もそうだしもっとだってさ優秀な人っていっぱいいるじゃんね会社行ってもそうじゃん、はいうん、ね、はい、いるよねだって自動車メーカーなんてもう優秀な人っていっぱいいるよ本当に<笑>。 僕なんかもうあれなんだから、クビにされたようなもんだからさ。<笑>本当に。本当優秀な人いっぱいあるわね。でもやっぱり YouTube やれないっていうのは時間ないからさ、やっぱりさ時間、時間ないっていうのもあるし、ある程度その機密の問題もあったりするからさ、なかなかさ、やめない、やめないとさ、できることじゃないんですよ、やっぱそれって。うん。で、やっぱりそういう、もう仕事の、しあのそうだな、最近だとあの、 ホンダ、えー、の研究所のさ、大津さんっていう人いるんですよ。大津さんって、はい、あの研究所の社長ね、はい。僕、昔会ったことあるんですよ、はい。僕が入社して、すぐの時かな。で、まだね、研究員になってない時の時代 だ, 時だったんですよ。はい、もうね、そのもともとそのその当時からもうね、ちょっとヤクザっぽい人だったんですよ、すごい。はい、大津さんって。すごいですよ、はい、本当に。 提案してきたとかさ、まあ今までは研究所って全部自分エンジン作るにしても全部自分の軒下でエンジンを作るっていうことをやってたんだけどでも大津さんの時代からちょっと変わっていてあのサプライヤーに任せるっていう結構スタンスがあったんですよ。もう今はなんかめちゃくちゃもうある程度サプライもうほぼサプライヤー任せだよね。 でも大津さんの時代って 2000, 2000年前半ぐらいだったんですちょうどで 2000, 2000年代で2000年前半で2000年かちょうど僕2002年入社だったんですけどもうその時かまだあの 研, 究所研究員になってなくてあれから20年でした研究所の社長ですからね20年ですよす ご, いすごいよねしかもねあの人さ高卒なんだよまあそれだけだけどさ 優秀な人って考察だってだたりします、ね、そうなんだ よ, <笑>ん だ, よ<笑>だけどねすっげえねすっごい頑張ってたあのね情熱が半端なかったすごい熱い人だったよ本当に熱い人だった誰が見ても多分ねあのどこの署員のね研究員 の, あの研究所の人が見てもね 大津さんはね、ものすっごいね、熱い人だなって言うと思う。うん、もうそのぐらいね、ちょっとね、違うかったっつもん、うん。そうなんですね。で、やっぱり、そのね、仕事の流し方もちょっと違いましたね。やっぱり任せるところは任してたんですよね。はい、うん。でも、任せてて、これまあ、会議あるじゃないですか。はい。あのー、じゃあ、いついつまでに。 例えばさ、この部品の使用を決めといてくれとこう言ったからなとじゃあいつまでにこの図面を書いて出してくれと使用を決めてくれと使用が決まったら打ち合わせしてくれと広告してくれと大体いいね怒鳴られてね返されるんだよね<笑><笑>違うよねこのバカ野郎っつって<笑><笑><笑>まあそこがちょっとヤクザっぽいとこだったりするんだけどでも やっぱね、妥協を許さなかった人だったんですよ、当時から、うん。まあね、そう、そういうね、人だったんですけど、うん。うん、まあ、とにかく、あ、なんでそんな話になっちゃったんだっけちょっと忘れちゃったな。<笑>すいませ ん, <笑>、うん。まあ、そうそうそうそう。まあ、だからね、そういったあのーまあ、ことですよ。ことですっていうか、あ な, なんだっけもともとどういう話でそうなったんだっけ覚えてます ?SUV の話 SUV 話か。 まあ、ちょっとそんなね、話でちょっと取り留めのない話で、ちょっともう時間的には時間なんですけども、まあちょっとそう、とにかくそ、う そ, うそうだそうだ、分かったかったとにかく、もの物を作るってことは、ある程度ターゲットが必要だってことですよ。ターゲットがなかったら、ものっていうのは作れないし、ぶれちゃったうから、だから CRV もラボ4も、やっぱり北米っていうそ、のそのタウンユースで使う、そのターゲットっていうのがあったっていうことですよね。でもそれがやっっぱり日本にこう流入してきてるってきるいうのは 日本ってやっぱり、後発だからさ、やっぱどうしても s u u の受け入れ方っていうのは、どうしてもこうあのブレブレになっちゃうってことですよね、だからそれが今のだから、ベゼルとか、ZRV とか、まあ、そういったものにこう影響を受けてるんじゃないかっていうことですよね、で僕らもやっぱりそこは純粋に、別にそれをあの 悪, 悪口を言うわけじゃなくて、日本というこの環境においては、特にあまり用途として必要性ないんじゃないのっていう話ですよ、単純に。 我々はそう思っちゃうんですけどでも逆にそういう乗ってる人のコメントって大体我々からするとちょっと抵抗があるんだけど、うん、なんかそういうコメントの方がなんか私は得るものがあるっていうかそういう考え方あるんだって言ってもらしてよくコメント下さる方でベゼルのベゼルオーナーの方いるんですけど。うんうんうん なんかね、すごい発見が毎回あって、いやそう思うのか、うんうんうん。そうだよね。<笑>ところで、になってますね。うん。うん、そうだから。で、なんかある意味その車に乗ってる車によって、なんか性格っていうかその人のな方向性みたいなのもわかるんじゃないかなっていうふうに、んうん、思ってて。そうだよね。うん。だ車ってとにかくさ、車の中こそさ、あの縛りのない環境じゃないですか。 僕ね、車ってね、なんで好きかっていうと、車の中ってあの、プライベート空間なんですよ。だから、誰にも圧力がかけられかからない、唯一のリラックスできるプライベート空間が車の車内。うん、そうなんでですすよねそうだから車が好きなんですよだからそういう車に乗ったときにね、どんな発想ができるのかっていうのは、人それぞれね、いろんな考え方が多分あると思うんで。 うんまあ、そういった意味でさ、やっぱベゼルがすごく僕にとってはベストな車なんですよっていう人ももちろんいると思うし、うん、それはね、すごくい い, い, いことなんじゃないかなとは思うんですけど、ただまあ、いかんせんね、うん、やっぱりこう、なんていうのかな、あの合理的じゃないっていうところは、ちょっとやっぱり日 本, 日本で使うっていう意味においてはね、ちょっとまあ、うー、んまあ、僕らからすると、ちょっとこう、合理的じゃない部分っていうのがあるかなと、むしろ合理的なのはやっぱり右リかなって思いますね。 ミリマンこそ合理的かなと思う。まあ、フリードなんか特に合理的じゃないですか、やっぱ。うん。まあ、そう。超合理的だと思いますよ。<笑>ちょっと、ちょっとステップワゴンとかね、ノアだとでけが、ノア僕だとでかいよねっていう人とかはねそうそうそう。だこれからなんか特にダウンサイジング化っていうのがさ、僕ら4、僕四0なんですけど、40とか、もう50手前ぐらいになると、 ああのーね、まあ、今、晩婚化もね進んでたりもするしさ、で割とこう、あのー、ね日本の女性のね大半の人はさ金目当てで結婚するっていうさ統計データもあるじゃないですか。あるんですよ。感情じゃない、ね、金なんだ、ね、と。ね、<笑>だから離婚する人も多いわけですよ、要するに。ねうん、ってなるとさ、やっぱりさ、そんな大きい車いらないじゃんってなるかもしれない、なるんだよね。 まあ、も, もしくは、ね、あのー、今までずっとさ、子育てしてきて、もう、僕の友達でももう、あの、子供がもう、あの大学、大学出てさ、あの、働いてる友達もいるんだけど、うん。そうなるとさ、そんな大きい車いらないよね。ええ。ステップアゴンいらないじゃんとかなるわけよ。そうなったときに、じゃあフリードぐらいでいいんじゃないって。だむしろフリードだとか、ステップアゴン、それからまあ、エーボックス、まあ、こういうのがやっぱりね、合理的なのかなって気がします。 うん、すごく合理的な。うん、だからまあ僕らのチャンネルの中ではまあ基本的にはまあミニバンをはじめとしたさ、ね、M クラス、S クラスっていうのがやっぱり一番こう、まずメインとしてこうあるかなっていう感じがしますよね。うんうん、だから合理的なさあ、うんあ、どうぞどうぞ合理的う、合理的な話をね、やっぱりいろいろと聞きたいという方にとっては。 ななんかかってつきのチャンネル合理性を追求するとつまんなくなるっていういわゆる合 理, 合理性って効率じゃないですか。効率追求ってある意味、興味がないことに対して人間することだと思うんです。うんうん、例えば、ねまあ、私で言うと食に興あんまり食はわからないんで、はい、あのコスパ重視で食に関しては安いメニュー、うん、看板メニューとかばば頼むし。うんうん とかってなるんですけど、食、まあ、がこだわる人はそこはコスパを追求しないじゃないですか。要はお金をかけて、やると、は い, はい、はい、う感じ、ね、で、で要は私は車好きだったら車に関して は,、えーまあ、要は効率は追求しない、まあ燃費とかって多分選ばないじゃないですか、車好きだったら基本的には。だけど、そこ、私は正直車好きではもともとないからこそその辺を合理的に車をレビューできるっていうのがあると思うんです。うんそうだよね でも、それって面白くなくて、実はやっぱり合理じゃない反対、はいはい、非合理的なことこそエンタメああ非合理つながるんじゃないかと、うんうんうん。で、ね、まあ、私は例えば、ハイブリッドは、ハイブリッド車を選ぶには合理的な意味がありますって話をしてるんですけど、でもハイブリッドの中でどれを選ぶかってなったときは、やっぱり私は反省的な、例えば音とか、そのモーターの音とか、 毎、ま、日、あンンの音とかっていう要素を結構重視してるけどそこって効率とはちょっと違う観点そのエンタメの非合理的なところの話になってきてなんかその辺の組み合わせだあま合理性を追求してもつまんなくなるし、うんうんうん、でもだから例えば非合理的な話だけしても論理的じゃなくなるからっていうなんかバランスっていうのをどうやっていこうかなっていうのは日々思ってますね。はいはい、なるほど、ね、あのー、そね。 趣味性ねすごくだから今の SUV なんかは CRV とかだからおっしゃる通りなんですよ日本だとそのまま北米から持ってきても受けないじゃないですか、えー、合理的じゃないから、えー、じゃあ何してるかっていうと味付けしてるんですよ、えー、ラブ4にしろ CRV にしろ、えーえー、だから動力性の上げた PHV を入れたりとかさそうですね、うんで CRV なんかも日本全然受けてないけどすげえいい車なんですよ、あれ。すごい車、乗ってみればわかる、すごいいい車なんですよ。超いい車ですよ。あの本当にプレミアムサルウみたいな、あれはもうアコードなんですよね。CRV ってもうあの、アコードセダンと同じです。もう柄はちょっと違うけども、本当にアコードみたいな車なんですよ。うん、もうそのぐらいあのドイツ車に負けないような車だし、ベタ踏みできるしさ、全く怖くない車なんですよ。 あれシステム出力としてはある程度リミッターかかっちゃうから170キロぐらいであの止まっちゃうんですけどもうすっごい余裕のある車なんですよねうんもうアウトバンで走らせても全然余裕のある車なんですそういう車なんですよだからそういった趣味性を追求しているどちらかというとこうヨーロッパの車にこうねあの匹敵するようなそういった作りっていうのをプラスアルファとしてあの取り入れてるんですよ そ う, そういったところそういったとこに使えそういったセチュエーションで使えないから、えー、日本はどうして も, もそう で,、ねうん、そうでラブゴーも最近はあのー、反社に聞くとあまり出てないほとんど出てないですねってやっぱ聞くんでただ一部のマニアの人は PHEV すごく興味ある PHEV ってところで例えば鉄道ファンとかからするとやっぱその電動駆動のっていうところと、うんうん、ま実、あ、際 の, の電車も結構最近その、うん、昔はと電車ってあの我々鉄オタのいややこしいところで、うん、あのやっぱ架線がないと電車じゃない電車って言わないと機動車って言わないと<笑><笑>、えー、それを電車っていう人はもう素人扱いするんですけ ど,、えー、で, もは鉄タどでも最近機動車で架線ないけど今シリーズハイブリッド が出てきてきそれがあの電車っていうくくりにもなったりするからああそうなんですかだから電車って言って間違いじゃなくなってきてるんですよ最近へえそうなんですね変化されてなくても、うんうん、今までは電車って言ったらそれはもう鉄道ファンからするとタブーだったんですけど、はいはい、最近は良くなってきてるみたいな変化もあったり<笑>なるほどねいはいはい、まあ、こう自動車にこうき か, かってきてるっていうところだね電車もねそうそ う, そ う, そう、うん、っていうところでやっ、う、ぱ、ん、PHEV ってそういうまあ ところの魅力ああ、なるほどね。そ う, だからそういったんか、うん、あれだよね、なんかこう、僕らもそうだけど、そうなんか、あ何かにこう興味を持とうとするじゃないですか。メカニズム的なところとかさ、うんあのうん、新しいさ、テクノロジー。だから、まあそういった趣味性はやっぱあるよね、p h v にしようさ。うんうん、だからそこだよね、うん、今までの e h v とはちょっとこう違った、あのー、ハイブリッドとはちょっとこう違った世界がまたね、出てきてるし、うん で、今回も新しいクラウンドだからそうなんだけどさ、今度さ、新しいクラウンだとな 2.4 リッターターボハイブリッドだよね。あ、そうですね。うん。あれはあの RX、新しい RX と同じユニットなんですよ、確か。うん。まあまあ、言っちゃう、ぶっちゃけ言っちゃうと RX と同じだよね。プラットフォームとかもね、おそらくね。うん。車格も多分そんなに、まあ RX のはちょっと高いけども、基本的には同じような乗り物になると思うんですけど、うん 今度だからターボねエンジン自体の出力はさ460ニュートンだからさ460ニュートンの軸出力でねモーター回したらどうなんだっけみたいなさかそういったさ好奇心が湧くよねなんかね。<笑>なんかこうあの細いトルクで回す回すさ頑張って走 ら, 走らせるハイブリッドよりもさドカーンとこうさ瞬発力をさ優先して立ち上がりをさ良くするさエンジンを積んだハイブリッドだったらどんな走り積んのかなみたいなさ。 うんうん、やっぱだから、趣味性なんだよね、エンターテインメントなんですよ、ね、やっぱね。結局そうなってきちゃう、だから合理性を求めちゃうとつまんないから、じゃあ合理性の上にさらにエンターテインメントのエンタメ系を乗せないといけない、エンターテインメントな要素をやっぱり作っていかなきゃいけないっていうことになっていくとは思うんですよね、やっぱりね。うん、だって合理的な話だけ求めたってつまんないよね、だって NBOX の話だけもやってたってつまんないじゃん。え、う、え、ん。面白い<笑> いや、面白いよ、一応<笑>。一応面白いからうう<笑>、ノねあの、まあでもね、あの割とそういう合理的な車であっても、ものすごくあの楽しんでる人もいるんですよ。例えば、N1 のプレミアムツアーラとか結構ね、根強いの。<笑>あれ根強いんですよ、割と。 <笑>あれ絶対ね、あの俺別にあの何でもいいから、とりあえず適当にルマンのプレミアムツアーを選んで乗ってるって感じじゃないですよ。<笑>なんかこだわってるってことがあると思うんうそ う, そ う, そう<笑>だ<から><笑>絶対あると思いますよね。うん、<笑>まあそんな感じでね、だから、まあ、基本はだからベースとしては、やっぱりそうい う, なんていうのかな合理性っていうのはやっぱり求める必要っていうのは、このチャンネルでは僕はね、あると思いますよ。やっぱ いや僕も合理性とかどうでもいいんですよ、本 当, 本当はね。うんまあ、後ろにあるのはさ、660も面白いしさ、フ、ね、ェラリはフェラリの世界があるんですよ。うん、それは合理性求めてたら乗れないですよ。合理性としては悪い、超非合理ですよ。金がかかるし。<笑>だけど、やっぱりエンタメ、そ, それでもやっぱりこう エ, ンタメ性をエンタメを求めたいんだって。 いうのがやっぱり最終的なさ車のさ終着点になってくるかなって思うんで、うんうん、鉄道もそうだよねだって僕だって鉄道も好きだったんです昔は<笑> N ゲージもやってたし、うんうんうんまあ、あれだってやっぱりエンタメ僕の中でやっぱりこうエンターテイメントでしたから ね, そうそうですね初めて新幹線乗るのってエンターテイメントな、まあ、究極的に生活に必要ないものですからね。うん、<笑>そうそうそうそうそう<笑> ただね、うん、僕、鉄道を辞めたのはさ、あれなんですよ、あのー、所有できないからやめたんですよ、うん。自分のものにできないからから所有できないから、その、まあ、N ゲージとか、まあ、そういう、そうな、ん、っていうところのそうです、まあ、産業が成り立ってるっていうのが、そうそうそ う, そ う, そう、まあ。車でも右側はあるけど、やっぱ所有できるから、まあ、そうそんなにただね、やっぱりね、はい、実物が欲しいんですよね。うん、そうですよね。うん、で実際私もそうなんですよ。だから、うん 昔は結構そういう模型とかやってたんですけど、えーまあ、昔って言ってもも割と最近までやってたんですけど、はい、やっぱり音とかそういう魅力、振動とかそういう実物じゃないとなっていう思いが私もすごいあって、そうすると、うん、まあ鉄道所有できないからじゃあ車で鉄道の様子がある回って考えにな、なるほどね。ああ、そういうふうに置き換えてる ん, だかもなんですかね。鉄道の様子を持ったら自転車、車で所有できる。矢部さん。 今の話で思ったんだけど、やっぱり人間ってさ、リアルを求めるからさ。えー、何でもそうだよ、今。NFT とかも言われてるけどさ、あれ、要するにさ、仮想現実かもしれないけどさ、リアルな世界だよね。えー、仮想現実だから。えー、やっぱりリアルな世界をやっぱり求めてなんぼな部分ってあるし、リアルじゃなかったら単なるお遊びになっちゃうんだよ。えー そ, うねうん、そうだよね。だからそういう意味で、だからエンターテインメント性を持たせながらも、やっぱりリアルな世界をあのやっぱり作っていくっていうのがさ、えー やっぱこれからのさやっぱ車になってくるのかなっていうことを、ねうんねまあうん、私自身も感じたし、うんまあ、だからまとめるとだから SUV は SUV で、ね、もともとはだからあのすごく合理的 な, 車, な, ん合理的な、まあ、車、国によっては合理的な車であったと、うん。でもそれが流れてきて商売として成り立つからとりあえずあのはめ込んで、物を売ってますと。でもそれだけだとつまらないからエンタメ性というものを載せてメーカーは。 日々努力して、車を売ろうとしているという現実があるよとまあ、いうことですよねで。それに対して我々はどういうふうに評価していくのかっていうこと、まあ、その評価っていうのは、ね、近本さんのチャンネルもそうだし、俺のチャンネルもそうだし、ゴミさんのチャンネルとか、ね、あの川口さんのチャンネルとか、それぞれ言うことは違うと思います。まあ、それはそれでいいと思います、やっぱり。うん、それぞれ考え方があるから。 ただ、なんでそういった考え方に行き着いたのかっていうことを、まあ、事前に理解しておく必要性っていうのがあるかなって気がします。それがなかったら、多分言われると腹立つからね。大、う、体、ん、<笑>だいたいその、この人の生い立ちとかなんて知ると、あ、なるほど、だからこういうこと言ってるんうて分かって、そうなんですよ。だから、その、立ち位置がさ、やっぱりさ、どうしてもさ、視聴者の人ってみんな違うからさ、うんうん、違うじゃん、立ち位置がさ、生い立ちも違うし、立ち位置も違うんですよ。 で車の遍歴も違うじゃないですか。うん、そ う,、うん、そ う, ってうの も,、ねね、もそういう意味では、車遍歴ってすごいいいですよね、なんかその人の人生ど、方向性が分かるじゃないですか、そうそうそう、そうそ う, そう、だから、ステッパーゴンでもいろいろ避難を浴びたところはあったんですけど、でも結局ね、うん、やっぱりね、聞いてみるとねあの、深掘りしてみるとね、みんなそれぞれ自動車の遍歴が違うんですよ、うんうんうん。全く違うんですよ。 だから俺別にエアでもいいじゃんって思うんだけどっていう人ってすっげえ前のノア乗ったりするんですよ。うん、それはいいよね。<笑>だから仙台、あの r、ー、p の RP 後から乗り換える人の考え方と、ねうん、70ボクシーの、あのーうん、ノアボクシーから乗り換えた人のエアって違うんだよ。 も、ね、違うよね、それゃね、うんうん、ついてるもの違うしさ<笑>、そんなもんなんだって、だからやっぱりそこのね、やっぱりね、出発点が違う、遍歴が違うからさ、どうしてもさ、ねあのーここあのー、コメントだって変わってくると思う評価も変わってくるとそれがどうしてもこういろんなところ で, こうごごうララでごちゃごちゃになっちゃうから、がんじキャラメでごちゃごちゃになっちゃうから、炎上っていうのが起きちゃうんですよ。 だからスタート点を、ね、ちゃんとね、はっきりした方がいいですよ、だから、そういう意味で。こいつはこういう私もそれを言うようにして、こういう立ち位置で鉄道オタクとしてこういう意見をしてますみたいなことを言と。そ う, そうそうそう、そうだよね。うん、分かってくれるところは多いと思ってうんで、うんうんうん。そう、だからそう、例えばだからさ、もっと、あの、すっごく極端な言う言ったらさ、ね、失敗小僧さんのさ、はい、失敗小僧さんだって車乗ってるか乗ってないんだっけ乗ってないかわかんないけど、ね、価値観違うわけですよ、全然ね。それはね、全然 違, 違う然違よね。ね、うん、そんなこと言ったらさ、ね、 S660 なんてなんでこんな非合理な車乗ってんだってなっちゃうじゃん<笑>。<笑>でしょねえ、そういうことですよね。だからそういったところをちゃんとやっぱり明確にした上で、やっぱりこういろいろ格論した方がいいのかなっていう気がするし、うんうん、物事の評価っていうのをしていった方がいいのかなっていうことでね。はい、すいません、ちょっと長丁場になっちゃいましたけども。はい、そんな感じで、ちょっとまたね、ライブという形でもやっていきたいと思うし、あまりあの、 車のね、あのレビューだけをまじまじやってても、つまらないと思うので、まあ、ある程度、人間性っていうものも、ね、まあ、今言ったようにね、自分というのは、このチャンネルの主はどういった価値観のもとで、あのー、チャンネルを運営してるのか、これ結構ね、重要だと思うんですよ、やっぱ。無駄なことじゃないと思っていて、正直。うんね、でこれがやっぱり前提条件になるわけだよね。 あその上で、じゃあ、この人の動画見てみよう。この人のレビュー見てみようっていう風になってくると思うし、ね、やっぱり、あ、ちょっと価値観違うわ。あ、全然ダメだねって言わればもう全然見てもらわなくても結構だしっていうことでさ、余計な労力を使わずに済むわけだから。まあ、そういった意味でね、意味のある配信なのかなって、やっぱり思ったりしますので、まあ、ちょっと今後もね、えー、あの、ちょっと機会があったらやっていきたいなと。 ままそうですね、ぜひ、あの、全然車と関係ないんで。そうそうそうそ う, そう、はい。そうですね。はい、と、はい、いうことですいません、あの、長丁場でしたけれども、ご視聴の方ありがとうございました。塚本さん、どうもありがとうございました。で、ね、ありがとうございました。